皆さんこんにちはアートピースですで昨年中はいろいろとお世話になりました今年もどうぞよろしくお願いしますで今年はですね、まあ、昨年いろいろ作らせていただきました、えー、楽曲をですね音楽 CD にしてみましたの で, で今年はあその一人でも多くの人にですね いらっしたいなとこういうふうに思っていますそれでは